おはようございます。ラスカルでございます。本日はね、つけ麺を購入させていただきました。というのもね、こちら、寿生麺吉川さんというお店の煮干しつけ麺をね、今回は購入させていただきまして、こちらをね、盛大に作っていきたいと思います。吉川さんね、あの、普段からもちょこちょこね、お店の方には食べに伺っておりまして、もともとね、うちの嫁さんが煮干し系が苦手な人だったんですけど、吉川さんのね、 ラーメンを食べたらら煮干ししって美味しい実際らいく、ね、めちゃめちゃ美味しいね煮干しの一杯を作っているお店なんですけれども今回はねこちら麺10玉でございますこれをね使って早速作っていこうと思いますまずはねつけ麺のつけ汁ですねこちらを湯煎するために買いました新しく寸胴さんを買ったんでねこちらで温めていきたいと思います かなよいしょとりあえずねこっちに火をつけてとでスケジュールなんですけども煮干し色でございます見事な<笑>ま麺は10玉なんですけど今回はね5袋分湯煎していきますよいしょそれと合わせてさらにでかいずんどうちゃんで麺を茹でていきたいと思いますんでこっちもね火にかけていきますよいしょよいしょ<笑><笑> 取れてなかっただいまねトッピングの準備をしております<笑>まずはねこんな感じでアーリーレッドをみじん切りにさせていただきました続いてこちらの三つ葉ですね切っていきます<笑>こんな感じで三つ葉も準備完了でございますでえー、だ昨日ねチャーシューを仕込んだんですよ低温チャーシューなんですけどこっちがバラと こっちがカタロースかなの2種でございますちょっとね冷蔵庫に入れてたんで油が固まっておりますので湯煎と一緒にね温めていきたいと思いますだまずはこちらが肩ロース白だしがメインで味付けをしておりますでこっちがバラとこれはねまあ醤油と砂糖と角煮に近いような味付けとなっております薄切り身にあ肉切り包丁じゃないじゃんこれ包丁間違えた 肉はこんな感じちょっとつまみ食いうんあうま っ, ちょっとあとバラ肉かよいしょ端っこはバラ肉はこんな感じでございますいやうまそうこれも食べちゃうんですけどね まあ、あとはねいいしょ昨日の味玉ちゃんも仕込んであります、まあ、これもね白だしとお水とみりんだけでつけてあります今回のトッピングはこれで全てでございますやっとねお湯が沸きましたんで早速麺を茹でていきます今回の麺はこんな感じあ自家製麺ですねで茹で時間は6分ぐらいらしいんですけれども、まあ、ちょっとね短めの5分半で茹でていきたいと思います えっと、はいスタート、今日もしっかりと麺をかき混ぜてと表麺がおっオッケーかなよしいはいしっかりと麺を締めていきたいと思います よし OK そしたら盛り付けに移りたいと思いますハアーリーレッド真ん中にチャーシューをうんこっちの方がいいななんとなく で, で最後に味玉か こちらで麺丼は完成でございます次は漬け汁と初つということで吉川さんのね煮干し漬け麺がただいま完成いたしましたのでこちらでね食べていきたいと思いますはいってことでね今こんな感じで完成いたしましたやっと食べれます<笑>早速いただいていきますいただきますとまずはねじゃあちょっと から見えるかなこんな感じうんあ甘みある、うんうん、ちょっとつけ汁よつけ汁もうと。 ああ、煮干しー。煮干しー。うん、<笑>うわ、すごい煮干し。うまっ。 煮干し独特のの光物臭さっていうのかなああいう香りはすごく丁寧に作られているのであのもちろん煮干しなのでないってわけじゃないんですけど全然嫌味じゃないぐらいもうすごい綺麗に収まってるうんうわこれいくらでも食べられるわちょっと玉ねぎ うま い, いやもう完璧にうまい<笑>ちょっと三つ葉三つ葉よいしょうーんうめえやっぱ煮干しおいしいな 今日味玉、うん半熟になってないかなちょっとね想像以上に火が入っちゃっておりますうんうまあこれならいくらでも食えちゃうわ<笑>うめえ ちなみに皆さん煮干しとかって好きですか僕は大体好きでございますもうめちゃめちゃ好きただね僕も実を言うと昔ねあの食べ歩きみたいなのを始めた時まあ撮影とか抜きでね始めてラーメンに出会った時に当初はね煮干しってとっても苦手だったんですよいわゆるねあの煮干し系が苦手な方がよく言うその臭いとか塩分が高すぎるとか確かにそういうイメージがあって当初はね苦手だったんですけど もちろんその吉川さんとかいろんなね煮干しの美味しいお店を食べたらね印象がガラッと変わったんですよぜひねあのこういったメニュー煮干しが苦手な方もね購入してみてちょっとねトライしてもらいたいなって思いますね多分ね好きになってくれると思うんだよね<笑>うんうんフ <笑>うんうまい<笑>、うん、あでもうすごいな煮干しってその香りの酸化するスピード劣化するスピードがとても速くて。 すぐね時間経つと香りが抜けちゃうんですけどこれに関してはねもう全然抜けてないもうゴリゴリの煮干しうまいちょっとね今日は。 まだね朝も早いんで我慢しようと思ったんですけどもうこの煮干しを食べたらもうたまらなくなりましてこちらも行かせていただきたいと思いますお<笑><音声> ん <笑><笑><笑>うーんまあもう残り少ないな寂しいなうん。 はい、こっちはからでございますはいということでこちらが最後の一口でございますうん、はあ美味しかったうんごちそうさまでした はい。ということで、今、吉川さんのね、煮干しつけ麺食べ終わりました。僕にとってもね、あの、嫁さんが、煮干しって美味しいねって、初めて言ってくれたお店で、本当にね、思い出残る、もう大好きなお店なので、これがね、自宅で味わえることがとっても嬉しかった。 っね、ネット販売のものでもね、お店の味に劣らないぐらい美味しい煮干しの一杯でした。ぜひね、概要欄に記載してある吉川さんのネット販売ページの方もね、一度ご確認いただければと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあねっ。